さあ、というところで最新情報を公開されたんで、そっちからちょっと見ていきたいなと思うんですが、まあ、本日ですね、3つほど最新情報を解禁されましてですね、ちょっと嬉しい情報あるので見ていきましょう。お刀鍛冶の里への追加情報から見ていきます、えー。第1話の放送には、なんとテレビアニメならではの新規要素として、えー、UFO テーブルによる新規アイキャッチ、そして新規エンドロールが加わっておりますというところで、映画版でね、公開されたと思うんですが、 第一話ねいや、なんとテレビ版では新規要素また追加というところで、えかなり嬉しい情報が解禁されましたあ。新規エンドロールってどういうことなのって感じなんですが、いやー、マジですか。エンディングの方が公開されるんでしょうかね。いや、わかりませんが、非常に楽しみな第1話となりました。テレビ版の方でもね、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。さあ、続いてですね、遊楽園でございます。のの特別総集編の追加 情報です4月の1日そして8日に放送予定の遊郭編特別編集版ですがこちらもですね新規アイキャッチそして新規提供バックイラストは追加ですでさらにですね本編終了後にはワールドツアードキュメンタリー映像を放送というところで1日は東京8日はですね海外での舞台挨拶の様子をなんとお届けというところでこちらもかなり気合の入っ 放送があるよねって感じだよね遊郭編の方もね楽しみになってきたねいや久しぶりに遊郭編見るんで皆さんでこちらも一緒に楽しんでいきましょうさあそしてですね目覚ましじゃんけんです、えー、目覚ましじゃんけんがなんとね来たよというところで遊郭編特別編集版そして刀鍛冶の里編の放送を記念してですね、えー、目覚ましじゃんけんに、えー、炭治郎、ム一郎なんとミつリが登場というところでいや今回ですね刀鍛冶の里 のキャラクターが目覚まし、じゃんけんに登場でございます。で、登場日がこちらとなってるんですけども、もいや6日にわたってね。なんとね。 登場というところでかなり嬉しいですね。はい。というところで私もちょっと朝起きていたらね、見たいなと思いますし、皆さんもぜひぜひちょっと今回初登場のキャラクターいるので、えー、見てみてください。ってな感じでですね、最新情報はこんな感じなんですが、まあ、本日の本編はですね、こちらですね。なんとそんな刀鍛冶の里ンの放送スケジュールをすべて公開というところで、 いよいよ放送の放送スケジュールまとめてまいりましたので皆さんぜひぜひ最後までご覧くださいというところで皆さんもう早速やっていきましょうはいというところでまずはですねこちらからスタートですドンというところでいよいよ来週の4月の1日の土曜日に なんと放送なんですが、遊楽園特別編集版で、こちらがですね、21時から放送です。で、同時視聴に関しましては、私8時から開幕させていただこうかなと思っております。で、第1夜なんですが、第1夜はですね、遊楽園潜入、そしてですね、ダキの登場がね、あるよというところで、かなり嬉しいですね。で、そしてダキとの戦闘もありますので、かなり注目の回となっておりますね。で、続いてなんですけども、こちらですね、有学園 特別総集編第でですでこちらがですね、4月の8日の土曜日の21時から放送なんですが、こちらはですね、かなり激アツで、なんとね、本格的な戦闘がありますし、えー、牛太郎の登場、そしてですね、遊、え、郭、ー、園のクライマックスに向けて、えー、というところでね、遊、え、郭、ー、園の最終回まで一気に進みますというところでね、第2夜の方もかなり激アツですね。さあ、てな感じでですね、そんな遊郭園の総集編を終えるとですね、いよいよ刀舵という とこころででちらでございますさあ4月の9日の日曜日の23時15分からなんと刀鍛冶の作戦の第1話というところで、第1話がですね、初回1時間なんですが、同時視聴はですね、私21時から開幕させていただこうかなと思ってます。生放送開始します。で、そしてそんな刀鍛冶の第1話ですね、上限集結、そして刀鍛冶の里に向かうというところで、カンロジさんのお風呂シーン、私は見たんですが、 いやあ、あれは放送していいんでしょうか<笑>。<笑> あれは放送していいんでしょうかそんなね、第1話があ、いよいよテレビ版で放送されますので、ぜひとも注目でございます。で、序盤の上限集結がかなり、ちょっとね、素晴らしい回となってるので、本当に注目の第1話となっておりますね。さあ、続いて第2話なんですが、第2話はですね、こちらですね、4月の16日の日曜日の23時15分から放送でございます。で、第2話の同時視聴は22時から開始なんですが、 時きとう一郎くんの登場、そして小鉄くんの登場っていうのが主なね、話の内容となっておりますね。で、こてくんはですね、そんな刀鍛冶の里園のですね、まあ主人公的な要素としてね、まあ登場するキャラクターなので、まあ非常に重要な回となっております。で、そして、まあときとうくんの初登場も重要なんですが、まあ今回第2話はですね、ここ初めての公開ですので、まあ皆さんが見たことのない新規映像っていうところも本当に注目の回となっておりますね。 さあ、そして、そんな第2話を終えるとですね、第3話、4月の23日の日曜日の23時15分から放送なんですが、まあ、この第3話はですね、非常にちょっと面白い回となっておりまして、え、より一ゼロ式とのちょっと訓練が始まる回となっておりますね。で、そして、最後にはなんと上限の鬼の登場があるのかって感じでね、え、玉子がなんと刀鍛冶の里に登場するところで終わるのかなって感じでね、 さんはいよいよ物語が動いてくる、えー、そんな回答になっておりますね。はい、でそして続いて第四話なんですがこちらでございます。さあ四月の三十日の日曜日の二十三時十五分から放送なんですが第四話はですね非常に神回となっておりますし皆さん日にち見てくださいよ四月の三十日っていうことはゴールデンウィークでございますよねというところですねいや非常に嬉しいんですよゴールデンウィークにこの神回が かぶってくれますよというところで、まあ、そんな神回、どういう回なのかというとですね、まあ、主にですね、こんな感じで上限の鬼の登場があって、ちょっとこう、戦いが始まってくる回なのかなと思いますね。で、そして、時藤無一郎くんのこの戦闘シーンがいよいよ、ちょっと見れるんじゃないかなというところで、いや、かなりの神回ですね。 物語がついに開幕というかね、戦闘、火蓋が切られる回となっております。そんな第4話、ゴールデンウィーク放送でございます。さあ、続いてですね、刀鍛冶の査定の第5話です。えー、第5話がですね、この5月の7日の日曜日の23時15分から放送なんですが、まあ、こちらの回はですね、主に時藤無一郎君 VS 魚子がいよいよ開幕なのかなという回ですね。で、そして最後にはですね、なんと関路つ光さんがいよいよ 戦いに参戦するのかどうなのかなというところでまあ終わるんじゃないかなというね会となっておりますね。まあそんな戦闘がまあ本格的な開始というところでかなり楽しみな回ですね。はい。でそして続いてなんですけどもこちらですね。え刀鍛冶のサテンの第6話でそんな第6話がですね5月の14日日曜日の23時15分から放送なんですがあこちらの回はですね主に関路寺光さんの戦闘シーンがいよいよ見れちゃう。 回となっておりましてねまあ、非常に素晴らしいちょっとね呼吸恋の呼吸がいよいよ見れる回ですのでいやかなり楽しみにしておりますでそしてね PV でもあったと思いますがあかまど炭治郎のあの覚醒シーンがまあ、この第6話で見れるんじゃないかなというところで非常に楽しみな回でございますねまあ禅は楽しみなんですけどまあここも楽しみですねはいさあ続いて刀鍛冶の里園の第7話なんですが第7話はですね 5月の21日の日曜日の23時15分から放送で、まあこちらがですね、なんと増白点の登場がいよいよあるのかなというところで、えー、上限の鬼の増白点 VS カンロジミツ光さんが見れるんでしょうかね。はい。で、そして時藤無一郎くんがですね、ちょっと覚醒するシーンなんかが今回見れるのかなというところで、えー、第7話は非常にまた注目の回でございます。さあ、そして続いてなんですけども、 中地のサテンの第8話です、えー、第8話がですね、5月の28日の日曜日の23時15分から放送なんですが、まあ、なんとこの回はね、かなりの神回となっておりましてですね、まあ、主に時と無一郎くんに視点が当てられた回なんですが、なんとね、時と無一郎くんの双子の話とかね、あるんですよ。過去編があるんですよ。で、そして時と無一郎くんの覚醒、また、あ ま, また覚醒みたいな感じなんですが、ちょっと とこう時と無二郎くんの戦闘がいよいよ本格的な戦闘が見れるのかなという回でね非常に注目の回となっておりますさあ続いてですね刀鍛冶の里縁の第9話なんですがいよいよ6月に迫ってまいりましたね6月の8日日曜日の23時15分でございますでこちらはですねなんと時と無二郎くん VS 玉子のですね、まあ、クライマックス戦闘シーンというところでいよいよね玉子 VS 時と無二郎くんの決 着がつくのかなっていう回です、ね、はい、まぁ、あ、かなり楽しみです。第9話は伝説界になりそうですね。あの、遊楽園の第10話ぐらいのちょっとこう、クオリティになるんじゃないかなと思っておりましてね。非常に素晴らしい回になりそうです。はい、まあそんなね、第9話楽しみなんですが、第10話がこちらです。さあ、刀鍛冶の里園の第10話、6月の11日の日曜日の23時15分から放送なんですが、あこちらはですね、逆に、えなんと、 関ロジミツリさんに視点が当てられた回でですね、えなんと関ロジミツリさんの戦闘シーンがま中心で回る回となっておりますね。 なので、第9話、第10話と、もう柱のね、活躍が止まらないよっていう感じなんですけども、第10話はね、いよいよ、増白点 VS 関路ツリー本格戦闘が見れる回となっておりますので、非常に楽しみな、ま, あ、また伝説的な回でございますね。はい。まあ、戦闘シーンによっては本当伝説になるでしょうっていう感じの回です。はい、というところで、刀鍛冶の里編の第11話なんですが、 編まあ、ここで最終回なのかなって感じですね。柱稽古編まで進めば、まあ、あの、刀舵の最終回は伸びるんですが、まあ、こちらで最終回という可能性も非常に高いので紹介していきますが、あ、6月の18日の日曜日の23時15分、まあ、刀鍛冶の里での戦いはここで最後となります。いや、なんとですね、ねずこさんのね、なんとあれがあります。<笑>皆さんあれがあります。そしてですね、なんと炭治郎の活躍、 のの最後の決め手どうううなってししまうんでしょうかというところで、まあ、刀鍛冶のもう本当にクライマックスのお第11話、こちら本当に楽しみでございます。最終回になる可能性がある第11話です。いや6月の18日で刀鍛冶終わってしまうのかなって感じなんですけど、まあね、柱稽古編まで進むことを願ってちょっと紹介していきます。さあ、続いて刀鍛冶の里編の一応12話っていう扱いなんですが、柱稽古編ですね。6月の25日 の日曜日の23時15分から第12話放送なんですがあのこちらがですね柱稽古編の第1話というところで緊急の中号会議そしてカウンのさんのちょっと可愛いシーンなんかが見れるのかなという回でございますねはい柱稽古編までやってほしい本当にちょっとここ見たいなって思うんですけどねはいで続いてなんですけどもこちらですね第13話飛ばして第14話まあ、本当にマックスまで進むとここまで行くのかなと思うんです がまあ、柱稽古編ののののの最終回7月の9日日日曜日の23時15分、まあ、一応はい、というところで、まあこちらね、えー、本当にマックスまで進むと本当の最終回なんですが、7月の9日まで、えー、行くんでしょうかね。どうなんでしょうかねって感じなんですが、こちら見どころが半端ないんですよ。おなんとですね、無残、奇物児無惨が登場します。はい、えー、どこに登場するか皆さんの想像通りです。 はい、えー、登場します。で、そしてですね、えー、富岡義勇 vs 品津川さねみが見れちゃうよというところで、えー、柱稽古の中での戦いがあるんですが、まあ、なんとね、あの富岡義勇の戦闘シーンまたまた見れますかって感じでね、えー、非常に嬉しい回なんですが、いやー、この回で最終回だったらマジでやばいんすよ。おなんとですね、無限上編の一歩手前というところで、やっぱ やっぱりここまで刀鍛冶の里編進んでほしいよねというところで、まあ、マックスまで進むとですね、7月までなんと刀鍛冶は続きますというところでかなり嬉しいですよね。はい。で、余談なんですけども、富岡義勇の声優さんね、桜井孝博さんがなんと変わる可能性があるよっていうね、お話を以前にしたと思うんですけども、いや、なんとね、変わらないと思うんですよね。今回呪術回戦第2期のゲトースグルの声優さんがなんとね、桜井孝博さんで変わらなかったので、 まあ、柱稽古編まで進んでも、富岡義勇さんの声優さんは変わらず、なんと桜井孝弘さんで今後もいけそうですというね、まあお知らせでございます。はい。いや、呪術廻戦の声優さんがね、変わらなかったというところで、まあ多分変わらないでしょう。鬼滅の方も変わらないでしょうって感じでね。いや、良かった。非常に良かったです。まあもしかしたらこの刀鍛冶でね、柱稽古編まで進む可能性が非常に高いので、やっぱり今回、やっぱり富岡義勇さん出てくるので、 ちょっと変わらなかったらいいなと思いますしちょっとまだ確定ではないんですけどまあおそらく多分変わらないと思うのでまあそちらはちょっと期待して待ちましょうはいというところでまあこんな感じですね鬼滅の山の刀鍛冶のサテンの放送スケジュールとなっておりますえ刀鍛冶マックスまで進むと7月の9日まで行くよというところで4月の1日から7月の9日までなんと3ヶ月間にわたって鬼滅の放送があるというところでねいやかなり ね嬉しいですね、えー、でマックスまで進まなかったとしても6月の18日まで放送は確実ですので非常にやっぱりね嬉しい放送スケジュールとなっていますね、えー、これから先無限上編はどこで放送されるのかわからないんですがまあ、今年はね夏まではちょっと楽しめるのかなと思いますねはいというところで皆さんいよいよ来週から開幕ですので一緒に刀家事見ていきましょうかいや 動画投稿生放送とやっていきますので本当に楽しみです。というところでね、え皆さんまた次回のとこでお会いしましょううっばい